なんかゲーム実況動画なので熱盛で、うん、食べたことなかったなって言ってたんですけど今回ついに食べる機会に恵まれましたこれは嬉しいですねうわー黄色がいいぞカレーライスとはまた違った黄色がいいなで、まあさすがにムール貝っていうのはハードルが高いのでちょっとシーフードミックスを使っておりますあとはなんかよく見るやつだとパプリカとか入れてるんですけどそれもちょっとなのでちょっと緑系の ほうれん草とキャベツを入れてみますなで野菜もたっぷりだしたっぷりというほどなのかどうか分かりませんが野菜も入ってるしでは早速いただきましょういただきますサフランで鮮やかな黄色に色付けされているお米ですが そこまで強烈に何か香辛料とかそういうのが来るってわけではないですね。あくまで見た目とほんのり香りをつけるくらいだなっていう感じですで食べ進めていくと魚介のうまがお肉野菜のうまみが米にうまく溶け込んでいてそれが普段とは違色と合わせて食欲を誘ってくれてとっても美味しかったですんーパエリアお店の方花ともっと違うのかなとも思うんでますがデビューとしては上々だったと思います また食べてみたいですねというわけでこのパイではこちらの点数とさせていただきます「かげにダンス踊る蹴り沈むまでかげが来るまでダンス踊り続ける動画地獄だってあるだろうなご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画を見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです演舞終演